おさんお湯沸きましたよしそれじゃミ月ちゃんには美味しい紅茶の入れ方を伝授しようやっぱあほのかちゃん悪いんだけど千里ちゃんのお土産ひいおじいちゃんの仏壇にお供えしてきてもらっていいはーいみんなお疲れ様適当に休んでねはいは い, いただきます それにしてもまさかおじいちゃんのことで自分の子供が友達と集まるなんてね思ってもみなかったよすみませんなんか大勢でおしかけてしまって迷惑じゃなかったですか<笑>迷惑なんて思ってるわけないよむしろ感謝してるくらいだよえそうなんですかうん私ね実はすごいおじいちゃん子だったんだでもおじいちゃん ほのかが生まれてから1年もしないうちに亡くなっちゃったからねえ一1年うんそうあの頃はあの子を育てるのに必死でゆっくり悲しんでる余裕なんてなかったんだよだからさこうやって思い出話ができるのはすっごく嬉しいんだゆきかさんありがとうございます それにしてもほんっトー堂のイチゴタルトはやっぱり美味しいわ千里ちゃん、お土産ありがとうお母さんによろしく言っておいてねって、え千里ちゃんどうしたの変な顔してえ、あ、いや、はい、わかりました伝えておきますあ、今度女子会するから予定教えてほしいって母が言ってました ただいまちゃんとお供えしてきたよありがとうご苦労様でしたねえお母さんひよばあちゃんって強かったのえー、うーん強かったよなんたってうちの道場の免許改伝だからねお父さんのお師匠さんだし今でも定期的にあっちこっち視察に行ってるくらいだしねえー、すごいもしかしてお父さんコテンパンうんすごいコテンパンだった おばあちゃんかっこいいです私も先輩に関節技かけてみたいですなんでやねんあんたの関西弁なんて久しぶりに聞いたわ愛情表現が関節技とかおかしいだろうが、えー、他のツッコミが思いつかねえよあ<笑>ところでこの回想録からすると二人はずっと前から知り合いだったってことであってるよねまあそうでしょうね このオルゴールにどうつながるのかはまだわからないけどどっちにしても ID は縦書きのとこを削るので合ってたしパスワードもわかりやすくて助かったわわしの名は126とかほぼかかす気ないよねきっと見つけて欲しかったんじゃないかなそれにしてもおじいちゃんこんなの残してたんだねこの回想録は 私も初めて読んだけどこの時の話は聞いたことあるよへえどんな話うん確か戦時中わの花町に疎開してきたおじいちゃんがおばあちゃんと出会っていっちゃんまたすぐに会えるよね これでお別れじゃないよねまた一緒に虫取りしたりお魚取ったりお歌歌ったりできるよねキーちゃんキーねキー い, いっぱい頑張っておしゃれして綺麗になってそれでそれでイッちゃんのお嫁さんになるの しばらくはこっちに戻ってこれないんだ。いや、やだ、キー、キーは、キーはね、怖い飛行機が来るよりも、痛いのよりも、いっちゃんが、いっちゃんがいなくなる。 終戦で地元に帰ることになったおじいちゃんは二十歳になったら迎えに来るって約束をしたんだけどでもそんなの小さい時の約束でしょ相手が覚えてるとも思ってなくて忘れてたんだってそしたら星まつりの日の夜に「ばあさんが迎えに来よったんじゃー」って星まつりって七夕まつりのことだよ お、えー、キイおばあちゃん素敵すぎるです七夕の夜に再会なんてなんだか物語みたいなお話。でしょでもこのあとれてたことがバレちゃっておばあちゃんに人としてっていうか人体として外れちゃいけない関節を何回も出し入れされたって遠い目をしながら。 台無しだ台無しじゃない台無しだよあれほ、のか先輩これえどうしたのファイルを見つけました楽譜です動画もえほんとに本当だでかしたどこって、え動画それ、どういう…曲名も載ってます曲名は曲名はえなんて読むんですこれ… ーーえ英語苦手なんですよーああんたね漫画みたいにこけるのは漫画と新喜劇だけで十分って何言ってんだ私ってえあれほのかほのかほのかこの曲名知ってたずっと。 ずっと昔にひ い, いおじいちゃんが弾いてくれたピアノの曲だなんで忘れてたんだろう約束したのにおじいちゃんと指切りしたのにおじいちゃんピアノすっごく上手だねおじいちゃんは誰こんにちは。 おじいちゃんはほのかちゃんのひいおじいちゃんじゃよ。ひいおじいちゃん。そう。ひいおじいちゃん。ほのかちゃんのお母さんのお父さんのお父さんじゃな。えー、っと。お母さんのお父さんがお父さんで。う<笑>ん、ほのかよくわからない。 で、ありゃそうか、よくわからないか。それは困ったな。困ったな。困ったの。<笑>ところで、今日はほのかちゃんにお願いがあって、特別に会いに来たんじゃが。聞いてもらえんかの。うん、いいよ。ほうか、ほうか。ほのかちゃんはいい子じゃの。<笑>ほのか、もう五歳だからね。 そうか。もう5歳か。立派なレディーじゃの。<笑>それで、お願いって何？ほのかにできるうん。もちろんじゃ。ほのかちゃんにお願いしたいんじゃよ。わかった。任せて。うん。それじゃ、あお願いなんじゃがの。いつかほのかちゃんが大きくなったら、 おじいちゃんが今から弾く曲を歌ってほしいんじゃ。お歌。ほのか、お歌大好きだからいいよ。ほうか、ほうか。おじいちゃんもう歌えんからな。代わりに、きよこおばあちゃんに聞かせてやってほしいんじゃ。お願いしても。いいかの。きよおばあちゃんに。うん、いいよ。 指切り研ま、嘘ついたら針専門の増す指切った<笑><笑>おのかちゃんはいい子じゃの<笑>よしよしよしよ し, よ し, よ し, よし<笑>そろそろ帰るよ どこで寝てるんだよおじいちゃんのピアノよだれまみれにしちゃってあらあらほっぺとおでこに鍵盤の跡がついちゃってるわ<笑>一体誰に似たのかしらこれは証拠写真を撮っておかないとね<笑>あれ何か膝に抱えてるけどなんだろう こ, こから持ってきたのかしらオルゴール<笑>なんだか大切そうに抱えてるし持って帰ってあげなさいなえでもいいのいいわよきっとおじいさんも喜ぶわあそれにどうせ来年あたりには舞台の仕事も落ち着いてこっちに帰ってくるでしょ それまで貸しておきますよ。貸し出し料はそうね。あなたたちの笑顔ってこと。